トトマがいい感じに煮詰まってグズグズってはいどうもです最近ねここがしょっぱらこの挨拶で声がうるさくて閉じる確率 25% ぐらいらしいですねということでですね全然飲んでない志らなんですけども今回はですね至高ものトマト煮込みやっていきたいと思いますチキンのトマト煮はもうこれ作ってくれと本当に美味しいレシピがありますのでお野菜もたっぷりとれます完全に栄養食品 これをですね、作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピ材料説明していきたいと思いますチキンのトマト煮なんでチキン 350g ぐらい煮込みはもも肉がもも肉って、ね、ゼラチン 質がね多いんですよなので肉もと柔らかくなりますもも肉ぜひ使ってくださいトマト缶えホールトマトですカットトマトでもいいんですけどもホールトマトとカットトマトって何が違うかっていうと、実はねトマトの品種ちょっと違うんですよカットトマトホールトマトってホールトマトの方がちょっと甘みが強いかなと思うんでホールトマト今回使います物によってはすごい酸っぱいのがあったりするので開けて食べて 酸っぱくないいののが一番美味しでですすだからそのまま食えるんですよこれ3本お野菜もたっぷりとりたいんでな、ね、す3本玉ねぎ玉ねぎね1 2分の1個でいいんですがちょっとねちっちゃめの玉ねぎだったんで、えー、と2つ使いますこれ 120g ペーコンックが3かけ必ず、えー、スパイスコーナーに売ってるオレガノよくねピザソースに入ってるんですよこいですねこれを使うとですね非常に高級感が出ますもしよかったら使ってくださいなくても非常にコク深くて美味しいんですけどもあるとこれで試行になります まあ、今回思、ね、考のトマトのよ作っていくんですけども作っていく上で何が一番大事か皆さんにお教えしたいと思いますトマトを使ってるんで赤いレシピなんですね情熱のようですよね情熱これが大事だと思うんで情熱をともさせる何を言ってんだろう ね, <笑><ぱ>ね<笑>何を言ってんのか分かんないんですけども<笑>とりあえず飲ませていただいていいですかアルチューマシーンこれですよ皆さん自らに情熱の炎をともしていきます、うんここ なすナスは、えー、このヘタの部分を切り落としてね今回ね乱切りにしますこうこ う, こういう感じで切っていくやり方ですねこう回しながら切るんですよ乱切りって一口大に切っていきますきのこ入れたりするのも美味しいです今回は入れませんけどもンニクをちょっと切っていきましょうニンニクはケツの方を切り落として包丁でこうやって潰せない方いるらしいんですよそういう方はですねこれねこ ここれでつつでこれで潰すただただ飲んでると思ったでしょ皆さんそしてこの底についたニンニクの香りで飲みますあーすげえいい匂い最高の飲み方ですよこれねハイボールを入れていただくとハイボールの重さで潰れやすくなりますんで覚えておいてくださいこれちゃんと料理に使えますからこれこんなに綺麗にむけるんですよこれねハイボールのおかげこれ芯あんまないのでこのままスライスしちゃいます これですよスライスでいいですできればね薄めがいいんですけどあの玉ねぎ入れる理由っていうのは甘みがつくんですよねトマトをねそのまま煮込んじゃうと甘みがつかないのでちょっとね酸っぱくなっちゃうんで酸味が立っちゃう玉ねぎはね必須ですこれ玉ねぎはスライスして、まあ、みじん切りとかでもいいんですけども僕はスライスが一番簡単で好きですでも僕の場合はこうね3等分に1回切っちゃうんですね 2 3センチの角みたいな唐揚げよりちょっとちっちゃいぐらいの感じででっていきますこれぐらいのピースですねえと 味, 味塩コショウですね皆さんあのこれ味塩コショウの味ってなんだか知ってますか、はい、味の素の素ですはいこれで下準備は OK なので、ね、フライパンですフライパンねこれぐらいのまあ2 4チ六6センチぐらいのフライパン火かけますオリーブオイルです大さじ1とまあ半分ぐらいですかねちょっとね多めに入れます これで、えー、炒めていきますこれね必ず皮目から炒めてくださいね2人は中火で焼き目をつけてチキンの香ばしさを出す皮の油をオリーブオイルに出していく中火で焼く感じですこれねあのね痩せた香りこれをつまみにして飲みますあこれこれこれこの色この色この色 油を出すのが目的なんでこの色になったら裏はさっと焼くぐらい で, いいでここで全部の火を通さなくても大丈夫ですよね色色ですよ和麺があの焼けましたらバットにちょっと振ってきます取り出すんですねこれねオリーブオイルとチーユのネットがね美味しい油ですねでここでですねニンニクを炒めてみますうわーちょっと待って めっちゃいい匂いするこのニンニクの香りを逃がさないぞお前は逃がさないぞあーうまっああ最初の動画が試行シリーズだとねめちゃめちゃ酔っ払うんですよねなぜかというと僕が本当にうまいもんと思ったものしか作んないから想像で飲んでしまうんですよねはいそしてニンニクが色づきましたら ナスから入れます。こうすることによりね、うまくなるんですよ、これは。あんだけあった、チー油、全部、おナスが吸っちゃいました、これ、皆さん。玉ねぎ、これも炒めていきます。お野菜たっぷりでしょ。お野菜をしんなりさせたいんで、お塩をひとつまみ入れます。これで、炒めていく。野菜がね、しんなりとするまで炒めていく3人前ぐらいできますん、ね、で、皆さん。玉ねぎはちょっとこう、しなっとして、ちょっとね、薄茶色に色づいたら、さっきのお肉、ね。 これね、お汁もあるのでお汁ごとも戻しま す, ですそしたら、ね、トマト缶プリン入れていきます潰していくん で, すでこれでトマトの水分が入りましたちょっと火強くしてトマトの酸味を少し飛ばすために炒めるんですこの状態でホールトマトの塊があって少し崩していくちょっと煮詰めていく強めの中火で煮込みますはいちょっとこれでトマトの酸味を少しなくしていく うまみが非常に詰まってるので、えー、これを入れることによってですねトマトがいきます大さじ1ですねお砂糖ですね結構酸味があるのでえー、っとお砂糖を加えていくホールトマトって結構、ね、酸味が強いんですよ小さじ2杯まろやかなトマトソースになります日本酒です清酒です料理酒でもいいんですけども 50cc あのこれトマトがねちょっともったいないんで液体を入れてこれを入れていきます トマト煮込みってこういう場合白ワインを入れるんですけども白ワインってすごく酸味が立つんですねだから、えー、とこれは甘めの、えー、こってりとした味にしたいので今回は白ワインではなくてあえて日本酒を入れます日本酒とトマトの煮込みって実はめちゃめちゃ美味しいんですよここ思考ポイントです日本酒を入れ煮込むとねうまみとコクと甘さだけここの煮汁に残るんですよト、ね、トマトソースとかに 入ってるんですオレガナを入れていきますこれがですね、トマトソースとね相性抜群なので全体を混ぜ合わせます混ぜ合わせていただいたらこの状態でですね蓋をして弱火です30分煮込んでくださいちょっと強めの弱火だねこれで30分煮込んでいきますはいということでですね30分 ました30分の間にレモンドを飲んでたっていうねあれなんですけど30分経った姿がこちらでございますほほほほほトマトがいい感じに煮詰まってグズグズってこれはハイボールうーん完璧ちょっとねこれ味見をしましょう塩分が足りなければお塩 四分の1なんで、まあ、僕が こ, これでつまんでまあ23振りなんですこれはここ2振りぐらいでいいかなこれはね好みですで黒胡椒。ょそこまでいっぱいいらないです軽くつけてこれーブもイルもあの最後のコク出しで3マしで、ね、軽く混ぜ出してこれで皆さん至高のトマト完成なので盛り付けていきますじゃあ盛り付けていきますよもう2 3人前なんでここそっ さらにもう突っ込んだナスが美味しいこれナス至高のトマト完成でございますはいそれではですねできましたのでいただきたいと思います今回はワイン合うやと思っていただきます香りがやばいもこれだっていただきますははは トロトロンやんこれうまいちょっとちょっとちょっとですわオレガノの香りがすっごく効いててめちゃめちゃうまいこれナストロントロンよこれワインを煽ってみてくださいなたまんねえなこれはタバスコ俺を呼んでいたパシッとねいただきます これうまいわキノコ類も絶対合うまいたけとかッシュルームとかうまみの強いキノコ入れて一緒に炒めて煮ると絶対おいしいパスタに絡まるのもすごくいいよねあまりにもおいしすぎて語彙、うん、力がなくなってきてるので食べちゃうすワイヤージュねシェアー ズ, アーズすいませんいただきますどうぞメジャーやってたねうまっ 僕トマトもチキンも好きなんでなんなら家でトマトチキンによく作るんですけどこれがめっちゃいいっすね僕いつもローリー使いがちなんですけど。この濃厚さと オレガノの香り最高に、うん、うまいっすわちょっとこう汁気のあるトマトにもいいんだけど、はい、ソースっぽくして煮込みも俺好きなんで、はいはいはい、ここで多分タックも連れてくるとちょっといただいてるよごちそうさこのオレガノの香りと日本酒のコクとうまみが入ったこのトマトソースぜひやっていただきたい、ね、今宵はこのトマトにかもね クリスマス の, あのフライドチキンの動画を僕ベロベロに酔っ払って撮っててで、あれのコメントであの、今年の M1 より面白かったって言われて、あのちょっと、あのそういう番組じゃないです、これ。はいあの M1 にも失礼だし、あ の, あの僕もそういうチャンネルじゃないのではい、すいません。あのちょっとね、でも、あの なんかあの動画はあの今までで一番面白かったって言われてあのちょっとねあの複雑な心境でしたね僕は ほ, ほぼ覚えてないんですけどあれ。